平成30年11月4日、阿蘇市山田の大官房で、ジュニアジオガイド講座を受講した子どもたちが、ガイド体験をしました。ジュニアジオガイドは、国立阿蘇青少年交流の家が、ジオガイドの後継者育成と、子どもたちに自然保護に関心を持ってもらおうと企画したものです。参加したのは、阿蘇市をはじめ、熊本県内、 また、大分県武田市などから集まった、小学4年生から6年生までの25名で、過去2回の講習を終えた子どもたちです。この日は、ジオガイドと共に5つの班に分かれて、大官房の展望台やその周辺で、阿蘇語学の成り立ちやカルデラ、草原について観光客を前にガイドに挑戦しました。最初は、あまり声が出なかった子どもたちも、 ジオサイトの説明をした後、観光客と記念撮影をしたり、握手をしてもらったりするうちに次第に緊張が解け、最後はお互いに協力し、大きな声で観光客に声をかけていました。およそ2時間のガイドを体験した子どもたちは、最初は緊張したけど楽しかった。もっと阿蘇のジオパークのことを知りたいと話していました。このジュニアジオガイド講座は、 今後も定期的に開催される予定です。